動画編集歴16年 4K 動画編集がサックサック無駄な待機時間書き出しエラー連発から解放される快適な作業環境をお探しのそこのあなたこの動画必見です映像編集16年やってきた監督が今後ですね 4K 映像の動画編集をする方はですね参考にしていただければなと思っておりますーカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタート はいどうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。私、監督なんですが、人生で2番目に高い買い物をしました。はい、というわけでですね、現在、監督が持っているパソコンなんですが、手元の資料を見ますと、2017年の7月の28日、購入したドスパラの店舗に行って購入したパソコンです。こちら、購入した金額が20万9592円という価格です。このパソコンが自宅に来てですね、その快適な環境にものすごく 感動しましまたその当時作ってた作品がこちら時間旅行通称タイムスリップが理論上可能となった2117年修学時空旅行から一脱し足りなくなったお小遣いをもらうため身内がいる田中果樹園にやってきましたえ、ここれ何これ失礼いたしますありがとう 2K の映像フルハイビジョンの映像の自主映画を撮っておりましたこの合成もですね全然不可なく作れましたそして現在で2020年あ2021年去年からですね 4K 映像の自主映画を撮り始めてもうパソコンがスペック不足 はい、これにむちゃくちゃ悩まされ続けておりました 4K めちゃくちゃ重たいんですよまず3年前のスペック参考にお伝えしますメモリが 64GBCPU がインテルコア i77700K グラフィックボード NVIDIA GeForce GTX 10502GBSSD が250かなハードディスク 2TB ですねちなみにこの SSD に関しては途中で変更しております 2TB の SSD に自分で交換しました、えー k と 4K 比べますと解像度は4倍ですなのでこの分パソコンに負荷がかかります書き出しなんですけども一発 OK なんてなかなか出ませんそれくらい重たいです現在の症例をご覧くださいカメラ OK オド OK テロップなんですけども1回ここを押すと今操作ができませんできませんできませんえっ、ー、とまだできないまだできないまだできないまだできないまだできな い,、まだできない まだできない、まだ触りません。あ、やっとここで、まだできない、まだできない、まだできない、やっとできます、ここでやっとできます。えっ、ー、と、あらすじ、2010年 3! 2010年 2000…、はい、はい、映らなくなりました。えー、っとですね、ここなんですけども、普通、今、この映像が映るはずなんですが、ブラックで全く映りません。で、今はですね、ギリギリ耐えてますが、再生すると、2010映るんですけども、止めると、ブラックになります。で、ひどい時はですね、再生してもブラックのままなんで、一回一回ですね、このプロジェクトをバツ閉じして、また立ち上げ直さなければならないというですね、症状が起きております。これは多分、グラフィックボードが弱いからだと思われます。な何てのか、書い わからないんですけどもこれを頭の中のイメージでやっていくという感じですねこういう感じの編集をここ最近は繰り返しておりますここにはやっぱり素直になるべきにはやっぱり素直になるああもうこう言ってもわかんなくなったらもう一旦閉じます、えー、そしてまた立ち上げ直しますはいでこのねこの待ち時間まだかかります はい で, で、ここでまたさっきのテロップに関しては、一回クリックしたら触れなくなります。はい、というわけでですね、ロスします。これが一つの動画で30回ぐらい起きます。もうね、精神との戦いですよ、もう。 え、こういったブラック画面になったりですとか、あとテロップがむちゃくちゃ重たい普通だったらテロップポチって押したらすぐ入力したら打つんですけども、ま、最初の1回だけなんですけども、その1回がね、渡されるので、えー、1回、2回、3回とどんどん繰り返していくと、はい、わかりますよね。時間がもったいない。えー、その他にですね、フリーズだったり遅延、映像と音がずれて聞こえたりね、カクカクだったりね、そういったことにですね、えー、悩まされ続けておりました。特にね、出しました、福袋動画、編集むちゃくちゃ か, かりました。特にドトールの動画なんですけど 朝9 9時時時かからスタートしししてて夜の9時に終了しまましたた多分パソコンがちゃんとと動いいいくれればば3、4時間でででき思すすやよねはい、というわけで、ここガタがキていた、もう3年以上使っていますので、今回改めて購入する決断をしましたえ。ではですね、映像編集16年やってきました監督がですね、今回新しいパソコンを買うことにあたって、たくさんの情報を調べまして、それを動画としてまとめて共有しますので、今後ですね、4K 映像の動画編集をする方はですね、参考にしていただければなと思っております。 ます。<ス><ス> で、まずですね、基本的なことなんですけども、BTO パソコンですね。はい、BTO パソコンでな何ぞやっていうことなんですけども、例えばこういったスペックで作ってくださいって投げます。それを組み立てて送ってくれるのが、簡単に言うと BTO パソコンです。各会社からたくさん出されておりますので、本当にですね、これ見てて、どれがいいか、それぞれの店の特典だったりですね、コスパだったり、料金だったり、種類だったりもいろいろありますから、かなり迷うかと思います。で、まず、サックサクにですね、編集したい方は、まず大きく3つのポイント。この3つは気をつけてください。まず、CPU。 一般的には頭脳です cpu が上がれば上がるほど処理速度がアップします逆に低いとまともな編集ができません4 k 映像の場合はですね core i 9にしないとちょっと快適な編集環境は作れませんですので cpu は怖い I9 とまず覚えてください core i 9にも処理がたくさんあります気をつけていただきたいのはまず1点怖い I9 の1900 kf というものはですねこちらグラボがついていないものですので値段は安いんですけども映像編集をする方はですねこれを除外して え、コアアイナインのですね、できれば数値が高いものを選んでいただければ間違いないと思います。あとですね、コアアイのものと、あとライゼンというものがあります。で、これどちらでもいいのですが、やはり相性的な部分で言うと、コアアのシリーズの方が映像編集としてコアアイナイです。 二つ目で、メモリです。前回監督は 64GB をやりました。ただ 64GB、容量がでかいと、金額もぐんぐん上がってきます。4K 映像を快適に作業したい方は 32GB、これくらい欲しいです。16でもできないことはないんですけども、ちょっともたついたりとかするので、可能であれば32、お金に余裕があれば6 4ギガまたは128。ここまでやるのはね、本当にめちゃくちゃもう、プロフェッショナルな方ぐらいか、もしくはもうお金があり余ってますよ、みたいな方は、こちらです。 ですねもサクサクっったはいあと 32GB おすすめする理由はもう一つありまして編集ソフト Adobe プレミアこちらを使う方はですね推奨環境が 32GB ですなのでプレミアを使う方は 32GB は欲しいということですね 最後、三つ目。グラフィックボード。はい、このグラボ監督がですね、この3年前に失敗した部分、ここです。グラフィックボードなんですが、これがですね、性能が悪いと、ご覧いただきましたが、画面が暗くなったりです。映像が映らなくなったりするんですよ。なので、このグラフィックボードはいいものを買った方がいいと思います。動画編集するのであれば、GTX1606 以上。こちらを覚えておいてください。こちらですね、数値が高ければ高いほど、グラフィックボードの性能がめちゃくちゃ良くなります。グラボのパワーが上がります。おすすめします。 ちなみにですね、これなんですけども、映像編集やる方はおすすめなんですが、これはかなり高額です。なので、お金に余裕がある方は、このシリーズ買った方がいいと思いますが、そこまで出せないなっていう方は、g f o r c というものを覚えておいてください。はい、で、このグラフィックボードなんですが、性能がいいと、動画にエフェクトをかけるときとか、あと、エンコード、書き出しをするときに、かなり高速化できます。ただし、グラフィックボードなんですが、CPU を補助的に助けてくれるというわけなので、まずは CPU、そして、 り い, いものを積んで、うん、最後にグラフィックボードを乗せてあげていくのがよろしいかと思います。 この3つですね紹介させていただきましたさらにですねお金に余裕がある方はまずはストレージ例えばパソコンで言うとローカルディスク C とか D とかそういうところですね 4K 映像を扱う時はデータがめちゃくちゃ重いです基本的には SSD と HDD というですね2つに分かります SSD に関してはですね高速ですどっちがいいかといったら確実に SSD の方がいいですただデメリットこちら高い 続きまして HDD こちらちょっと遅いですが価格が安いですさあどっちにしますか ちなみにこのローカルディスクなんですけども、起動速度も関係してきますので、メインのストレージに関しては SSD。で、映像を保存する場所を HDD というのが一番コスパがいいかと思います。もちろんですね、お金に余裕がある方は SSD をトントントンと積んだ方がいいかと思います。その方がやはりアクセススピードが速いとなると、かなり短縮できます。はい、続きまして、電源ユニット。上のグレードになることによって、省電力、低発熱、高事業となります。デメニットにはならなかったんですが、まれにですよ。稀に 電源ユニットがぶっ壊れてしまいますと他のストレージも壊れてしまう可能性があるのでここもですねちょっといいものグレードアップしたものを入れるのをお勧めしますちなみに電源ユニットはですねこういった種類がありましてこの種類この3つのですねどれかがついていればいいお墨付きみたいな感じですねパワーというものがありましてそのパワー不足だと処理も追いつかないので最低でも600ぐらいは欲しいかなというところですそんな感じですね そういったものを踏まえて監督が今回購入したものなんですけども、BTO メーカーなんです各社たくさん出ております。監督がですね、選択肢の中には、3年前に購入したドスパラ、g チューンサイコム、パソコン工房、レノボ、マウスコンピューター、フロンティア、アークなどで他にもですね、まだまだたくさんあります。理想としては、そこ本体のケースをかっこいいものにしたかったんですけども、そうするとちょっと選択肢が絞られましたので、今回はですね、フロンティアさんの BTO パソコンを注文しました。購入しましたものがですね、インテルコア コア i9。え、CPU がコア i91900。で、メモリが 32GB。1TB の SSD とハードディスクが4テラ、4K のマジでね、ハードディスク圧迫するので、4テラぶち込みました。グラフィックが G-Force RTX 3070。8GB のものを積みました。電源がですね、850W、ゴールドついてます。で、送料が3300円かかりました。金額なんですけども、監督個人で2番目に高いものは、ちなみに1番目はですね、今現在 こちらの初期費用が26万円かかりましたで今回2番目金額はですね22万3960円、はい、となっておりますでここでですね監督ちょっと失敗しちゃったんですけども分割手数料ですねフロンティアさんですねかかりましてそれが1万9484円かかりますあちなみにこの分割なんですけど24回払いにしました2年間ですね分割手数料2万円も含めて合計金額が24万3444円 ですねパソコンってやっぱ高額なんで分割という選択肢で購入しましたえとにかく皆さんパソコンを買うときはお金がないからちょっと低いものにしようと我慢すると後々大変なことになりますね肉体的にも精神的にも来ます、まあ、ちょっと苦しくなるかもしれないけどももし 4K 映像をする方はパソコンって1回買ったら23年は持つのでちょっといいものを買った方がいいですはいこれは本当に断言します ちょっとののっと上の買てくださいはい、というわけでですね、今回の動画はここまでとなりますで。パソコンを開封しましたので、新たなパソコンから編集して公開していきたいと思います。実際にこのパソコンの性能がどれくらいいいかに関してはですね、後日動画出しますので、それも見てほしいです。ではまた次の動画で会いましょう書き出しエラー連発から解放快適な作業感快適なさ、快適な作業感おみ、えー、本業 まとめて、かなり、かなりですね。うん、かなり。えー、最後三つ目な、はい、はい、つ、え、最後、や、や、え, ーいえ、よ。